まだ来たやばいや、やばいやばいやばい。2023来たやばいっすこれはやばい立志編。さあ、立志編から振り返っていこう。そして、無限列車編。うん。だね。テレビアニメ、劇場版。これやばいな。なんかやばそうなんか今日やばそうなんかやばそう 遊楽園で、え、なにこれ遊楽園でねえ、なんかでもオリジナルだったね今ね。なんかオリ、おり、BPV がねすごかったねもそもそもね。遊楽園、そして、今遊楽園だよ。そして、刀冶の里編。きますよ。いや、ちょっと。来た、来た、来た。え、ちょっと、誰か、誰か、誰か、誰, か誰か かわいいかわいいかわいいえっえっこれだけえっこれだけえっ、違う違う違う四月だぞさ<笑>うなう違う違う違う違う違う違う違う違う違う違うだなんだなんう違う違う違う ま, まだまだ早いまだ早いまだ早いよみんな落ち着こうワールドツアーってなんだこれうなんだこれ は, ええは<笑>特別上映私が好きなものええっ えこれ何これ何にえ、何これこれ何だだ何これ何何が作れよいやっ<笑><やー><笑>最高<音楽>バゲロー一番だけやるのが何やってんのどうや 3日とりゃあ映画だよあちょうるせえよえこれちょっと明日ちょっと動画作るわ<笑>明日動画作りますよいしょえ二 ?2 話からえちょっと言うどうああよくわかんない<笑> でもいい !1 は2月に見れるならいい別にしても劇場版いいそれならいいうーん、し、4月っていう、うん、複雑。うん、複雑。ど、どういうこと<笑>なんで4月ならうんうんまあわうーわま、いいでもいいさあは、うるさすぎて怒られそう。俺。<笑>うるさすぎて怒られそう。<笑>ちょっと静かにね。<笑>絶対うるさい。 絶対こう動物園ぐらいうるさい。